演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらファミマのマルチパンを5種類買ってきましたこちらはなんかよくあるパン五つ入りのパンでこちらクロワッサーとバターローでい できましたね。どれも一人で食べるのではなく、集団で食べるようなものなのかもしれませんが、今回は食べたいかなまずはこのクロボスさんからいただきます。どうやってしていこう。では、やっぱり小さめだけど断面はこんな感じですね。いただきます。 チョコレートケーキじゃないチョコレート系統の味わいがすごいですねしっかり感じられるなんてほんとねじけてませんね味は最初に食べたこのほんのり甘いミルククリームクロワッサンは噛んだ瞬間に意外と弾力があってその弾力のある生地を噛みしめると甘いミルクの風味を口の中に感じることができましたただクロワッサンのそのさっくり感がちょっとなかったかなっていうのは大事かな サイズであるとない部分もあるのかもかしれませんそして2つ目に食べたこのクリームこちらの3種類 の,、ま、このクリームチョコ大半パンにつきましては、まあ、いわゆる小型のパンで周りにちょっと山崎のパンより薄皮パンよりはちょっと分厚めの生地の中にそれぞれの具材が入っていて、まあ、具材っていうのかどうか分かりまも 風味が濃厚でで、したねでもう薄皮半パンはあんこのさっぱりした甘さ感じるのでこれが一番好きでしたやっぱりあんこの子が好きなのかな自分それも美味しかったですけどねやっぱり あ, あんこでこちらの国産小麦のマーガリンロールパンはマーガリンが入ったパンが意外と重さがあって満足することができましたしマーガリンも香り豊かで美味しかった バターではなくマーガリンの掃除からを改めて教えられたようなそんなパンですでもやっぱり今回のお気に入りは先ほどのパンのアンパンでしたので、ね、それを代表としてこちらの点数とさせていただきますどれも美味しかったですけどねまだ、あ、他にもいろいろ種類があるんで、ね、また機会があれば食べてみたいと思います猫の恋兵士見るから屋根ばかりそういう兵士もそういうところを見られるようなの平和の世界が来るといいです